みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧沢でございます。僕がこの動画を撮影しているのは、2015年の1月2日のお昼頃になるんですけれども、毎年恒例の新年のご挨拶動画でございます。えー、皆様、元気でお過ごしでしょうか。2015年、新年明けましておめでとうございます。今年も1年、瀧沢勝成並びにアフタービートギターチャンネルを何卒よろしくお願いいたしますというご挨拶の動画でございました。 まあ今年も、ね、この新年という人がですね、ほんと、呼んでないのに、勝手に来ちゃうから、もう、とホほっていう感じの、ね、この感情が、え今年も沸き起こっております。まあ、諦めるというと、ちょっとこの語弊がありますけれども、まあ、受け入れるというほど、なんかこう、 なんか前向きな感じでもないのでまあなんか受け入れざるを得ないみたいな感じのこのね諦めざるを得ないみたいななんかちょっとこう少し後ろ向きな感情が否めないんですけれどもまあ今年のねこの2015年新年の到来をちゃんと受け止めてえまあもりもりと頑張らせていただこうかなと思いますので今年も1年よろしくお願いいたしますということでございます<笑>気がつけばこのアフタービートギターチャンネルもねチャンネル登録者さんが7万 7 万, 6千7万6千人とか、私はそのぐらいだったと思うんですけれども、になってしまって、で、僕自身も YouTube に動画をアップロードしてから6年くらい経つんですよ。6年目に突入という感じかな。で、こんな感じで、新年のご挨拶みたいな感じで、初めて動画をアップロードしたのが、実にちょうど10年前の出来事なんです。2010年の新年のご挨拶という感じで動画がありますので、まあ、よかったらそちらもご覧いただければと思います。で、僕がこの間、 2010年の新年の挨拶動画を自分で見返してみたわけなんですよ。で、まあ、見返してみると、ねその機材、撮影機材が全然違うから、音声が悪かったりとか、画質が悪かったりとかするんですけれども、まあ、人というのはそんな変わんねえもんだなとなんかすごく思いました。<笑><笑><笑>今僕31歳なので、当時も26歳かな。26歳の滝沢がまあしゃべってるわけですよ。こんな感じでべらべらと雑談しているわけなんです。でそれをこう自分で見返して、あんま変わってねえなと。 すごく思いました。人って5年くらいではそんなに変わらないもんですね、えー。本当によかったら見てみてください。なんか今と大して変わらない感じなんで、本当に。言ってることとか、しゃべり方とかが全然変わらない感じです。うん、昔からこんなもんなんだなと。まあ、よく言えばその芯があるというか、よく言えばその 変, わなんか変わらないことはいいことかもしれないですけれども、まあ、ちょっと良がった見方をすると、成長ねえなという感じも、まあ、なきにしよあらずですが。 まあ、よかったら見てみてくださいませ。まあ、そんな感じで、今年も、ね、この新年のご挨拶動画の中で書き初めを皆様にこの発表させていただいて、今年の抱負というと少し大げさなんですが、うんまあ、ちょっと意識したいことを皆様に発表させていただこうかなと思います。まあ、発表する義理は一つ、ね、みじんもないんですけれども、なんかそんな話をしてみようかなと思います。去年はできることからコツコツとという書き初めをしましたが、今年はこんな感じです。 パランパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパえパンパとパンパとパンパンパンパンパすパンとンパンす。ンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンあ、これは半端なかったなと思うパンパンパンパンパンがンパンパンパンパンパ まあ、単純にその英語の習得によって、日本人じゃない人ともやっぱその交流が増えましたし、あと、相手の方がその日本人だったとしても、英語を介して知り合った方とかもすごく多くて、まあ、英語をしゃべれなかったら、多分出会わなかったなという人たちがすごいたくさんいらっしゃるわけなんですよね。でその方々からやっぱりこういい影響というか、まあちょっとね、あまりよくない影響もあったんですけれども、なんかすごいい影響をもらったりとかその、ね、価値観が変わったりとか、なんかそういったことがすごく。 すす。多かったわけなん で, す、えーとそうですね、ちょっとなんかこれがあった、ありがったって言い出すのも本当にキリがないので、ちょっとその一番のビッグなところを話させていただきますと、とある女性の方とかはすごいなんか変えられたというか、その価値観が変わったなという感じです、まあ。その方は日本人なんですけれども、日本人の方なんですが、とにかく音楽が好きだと。自分自身で楽器を演奏したりもするけれども、とにかく音 楽, は音楽を聴くのが好きで、まあ、いろんなライブ行ったりとか、 するような方だということなんですよ。で、とりわけジャズとかレゲエとかが好きで、うん、ビル・エヴァンスやら、ボブ・マーリーやらをすごい好んで聴いているという方でした。で、僕はポップスとかロックとか、なんかそういうわかりやすいジャンルが好きなんですよで。その方はジャズとかレゲエとか、あと普通に。 なんか、ボサの場みたいなのを聴くとかっておっしゃってましたけれども、僕は結構わかりやすいのが好きで、その方はちょっと難解なのが好きっていうと、これまた語弊があるんですけど、なんていうんだろう。僕の中でそのジャズとかボッサとか、あとレゲエとかっていうのは、ちょっとこう、色眼鏡で見てしまうところが正直あったんですよ。なんかこう、変形を持ってしまうというか、例えばジャズ一つ取り上げてみるとすると、ジャズスタンダードっていうのはテーマを知らないと楽しめないっていう概念が正直ありました。 ずっと持ってたんです、そんな概念を。どういうことかちょっとかいつまんで説明させていただきますと、例えば、有名なところでいくと、Fly Me to the Moon という曲があるじゃないですか。Fly Me to the Moon。アニメの主題歌、アニメのエンディング歌にもなったりとかして、有名な曲なんので、みなさんもご存知かと思うんですけれども、ちょっと弾いてみると。えあこんな感じの曲。 こういうテーマ、こういういテーマ、主題をサックスの人やらそれともギターの人とかがまず1周弾いて、で、2周目からアドリブがスタートと。それで、2周、3周、4周と。好きなだけアドリブを続けて、あるときになったら、またテーマを誰かが弾き始めると。それで1曲完成というパターンになることが多いんです、ジ ャ, あのジャズ・スタンダードというのは。そで、そのテーマ・・・。 とあと曲名とかコード進行とかをある程度知ってないとジャズっていうのは楽しめないっていうふうになんかこう固定概念を僕はずっと持ってたんですよ。でもまあそういうのがその覆いされたといいますかまあ何て言うんですかねなんかこう話す、話だけでいくとなんかそれは当たり前だろって感じかもしん皆さん思うかもしれないんですけど僕の中ではちょっとこれ衝撃があったわけですうーと。その方とまた音楽の話をしているときに ううとまあ、僕ははジャズは全然嫌いいじゃないと。好きかどうかって言われたらちょっと微妙なところだけども全然嫌いじゃないし演奏することも多々あるし、まあ、やると言われたらやるし聴くと言われたら聴くしとでも好き好んでは聴かないなんて話をしたんですよでまあそんなこと言ったらなんでと聞かれるわけじゃないですかでそこで僕はそのテーマを知らないと曲名を知らないとコード進行はある程度知らないと、まあ、楽しめないジャンルだと思うからみたいなことを言ったらもうねその相手の方が「お前アホか?」と。 というふうにこう言ってきたわけですよ。まあ、アホかとは言ってないんですよ。<笑>でも、そんなことはないだろうという話をしてきたわけです。その方いわく、まあ、私はジャズがすごい好きで、ね、よくジャズを聴いているけれども、そ, のそれぞれの曲名とか、それぞれのテーマとか、それぞれのコード進行を把握しているかと言われたら、もう 20% くらいしか把握しないと。でも、それでもやっぱりジャズはすごい好きだし、聴いていて楽しいし、聴きたいなと思う音楽だということをパパパパッとしゃべられたんですよね。なんかそれを聴いて、なんか。 当たり前のことなんですけれども、まあ、そりゃそうだよなと、なんかすごく思ったんですよね。なんか腑に落ちたといいますか、なんかその、これを知らなければ、あれを知らなければ楽しめないとか、なんかできないとかって、なんか僕はあまり思わないうわせて皆さんには言ってるかもしれないんですけれども、なんか僕自身がそれをやってたなっていうふうになんか気づかされたって感じなんですよね。まあだからといって、ジャズが好きになることはないんですけれども。 別に嫌いいじゃないですよ。ジャズが好きになって、ジャズに没頭するということは特にないんですが、まあ、すごいなんか価値観が変えられたなという感じでございます。で、他にもそのあの方はイギリスの人かな。イギリスの方とか、また男性の若い人で、まあ、若いといっても28とかだけど、なんかそんな方からもいろいろ音楽の話をされて、価値観が変わったりとかもしてたんですが、まあ、とにかくいろんな人と出会って価値観を変えられる。 ことが多かったという感じです。僕が思っている以上に、自分が思っている以上に、自分の中にこれじゃなきゃダメだ、こうでなきゃダメだみたいな、なんかそういった固定概念って実はすごいたくさんあるんだなということに気づいたんですよ。それで、まあ、なんていうんだろう。その別に 誰, 誰でもその影響をもらうとか、そういうわけじゃなくて、自分の中のコアみたいなところをなんかこれ、これはいずれねみたいなのをもちろん大事にしますけれども、 なんかそれに抵触しない範囲だったら、なんかどんどんこの価値観を吸収していきたいなとなんか思ったわけなんですよね。なので、2015年もまた新しい人たちと出会うことが多々あるかと思うんですが、まあ、面白い価値観、面白い考え方、面白い概念に出会ったならば、それは積極的に取り入れていきたいなと思った1年でございます。で、2015年もそんな感情を大事にしていこうかなという感じでしょうか。ちょっともう一件だけお話しさせていただきますと、 そのまた、日本国籍じゃない方々とその一緒にこの行動しているときにです、ねああ、日本人でよかったなと思うときもあったりとかして、例えば、なんだろうあの、ヨーロッパ圏の方々とか、なんか結構平気でなんか道端って女性に声をかけるんですよ。あのね、本当に日本語で言えば、平いお姉ちゃん、何してんのみたいな、そんなレベルで。でまあ、その方がたまたまそういう方だったのかもしれないんですけれども。 まあね、バス乗っても声かけ、道行っても声かけ、どこに行っても声をかけ、もう電車の中でも声をかけみたいな感じで、まあ、ひたすらこうしゃべり続けるものですからね、なんかこうちょっとやめてくれ、やめてくれと。で、僕はもちろん日本人で、日本で育っていて、日本 の, その価値観みたいなのを持っているので、その傍若無人というのがすごい嫌いなんですよ。なんかこう人に迷惑をかけるのが嫌だとか、かそんな感じですか。 そで、そのヒするが花じゃないですけれども、なんか言わなくても分かってくれみたいな、なんかそういったところってやっぱあるじゃないですか。なんかそういうところをやっぱり少なからず持っていると。で、僕の中では少なからず持っているというふうに思っているんですけれども、まあ、やっぱ外国人の方からすると何も言わないやつだと。全然無口で何を考えているかわからないと。やっぱそういうふうに映っているなとすごい感じたんですよね。でもまあ、何て言うんだろう。 その方曰くその道端でお姉ちゃんに声をかけるのも別にそれはもう失礼なことではないとむしろお姉ちゃんからしてみたらそこにいいきっかけになるかもわからないし、まあ、ちょっとそれは言い過ぎだろうというふうに思いましたけども、まあ、お姉ちゃんに対しても「あなたは美しいよ」と「あなたは綺麗だよ」っていうふうに褒め言葉にもなるから別にこれはこれでいいんだと。 日本人はなんかいちいちそういうことでせっせかせっせかとんかこうねカッカしすぎだみたいなことを言われて<笑>ああまあそういう価値観もあるのかなと思ったけど<笑>いや待てよここ日本だしっていうふうにこうねあとかなんかで気づいたんですけども<笑>いやここ日本だからそういうのはなんかどうかと思うぜってちょっとあの時言えばよかったなって、まあ、今となっては思うんですが、まあ、そんな価値観もありましたそこは僕は吸収できないところですが<笑><笑>うん。 まあ、そういう日本人マインドみたいなのをちゃんと大切にしつつという感じですからね、えー。でも、面白い概念みたいなのを取り入れていこうという感じでございます。で、まあ、そんな感じで、自分を変えられるような人に固定概念にとらわれることなく、フリーなマインドでいきたいなという感じでございました。それで、もう一つこれはその意味合いがありまして、まあ、YouTube でもそのチャンネル登録者さんがすごい増えてきたりとか、再生回数もバーッと伸びてきたりとか、 で、街中でそで声をかけられることとかももちろんありますし、何かしらこううイベントをやったりとかすると、まあ、たくさんの人が来てくださると、まあ、気がつけば、気がつけば結構人にこの影響を持つ存在になってきたなとなんか思うところが、せん越ながらあるんですよ、まあね。これがちょっと前だったら、ね、本当なんか僕は何しても別に構わないじゃないかみたいなふうに思ってたんですが、まあ、なかなかそうも言っていられないなと。 例えば、YouTube で動画を更新すればそれを見る方もいらっしゃるし、Twitter を更新すればそれを見る方もいらっしゃるし、ブログなんかもしっかりですし、メルマガなんかでもしっかりと。なんかこう僕自身からこう出す影響力みたいなのをなんか常にいいものにしたいなというふうになんか最近、ふつふつと感じてきたんですよね。はい、そのさっき言っていたその他の価値観がすごい楽しいものだったからというのもあるかもしれないです。もし、えー、今この動画をご覧いただいている皆さんに対しても、 僕が何かしらの影響を与えられ る, も ん, な与えられるんだったら、まあ、それはもう少なからずいいものにしたいと。まあ、どうでもいいものだったらいいかもしれないですけれども、少なくとも悪い影響を与えたくないという感じですね。で、僕の中でいい影響というのは何だろうかというのをちゃんとこうまとめて、まあ、これだったらいいかな、これだったらいいかなみたいな感じで、えー、皆さんにこの良い影響を与えられる人、人を変えられる人へなりたいなというのが今年1年の目標でございます。 うんといっても、まあ、5年前の2010年の新年のご挨拶動画を見ても、大して変わんねえなという感じはするんですけれども<笑>まあ僕なりに、僕なりにそういう変化を遂げていきたいなと思いますので、今年も一年よろしくお願いします、うん。ということでございます。そろそろいいかな。そんな感じです<笑>、えー。僕自身、自分で自分を変えられる人へ、そして誰かを変えられる人へ、えー、今年1年頑張って、そんな意識をしながら、 ボリボリってやっていきたいなと思いますので、うん、ぜひ2015年も今年一年よろしくお願いいたしますということでございます、はい、ではまた違う動画でお会いいたしましょうさようならフフフフフフフ